次は配列への入力です。で、今、プリントするというのをやったんですけども、それと組みになる配列を入力する関数も作ってみました。それはですね、えー、RRA、これなんですけども、えー、配列 A に N 個のデータを入力してくださいというふうに使います、えー。メインでの使い方から見ましょうかね。まず、N 個という個数を、えー、読みます。それから、配列 A、 とりあえず100個までにしましょうね。えー、配列 A に N 個のデータを読み込んで、すぐプリントします。えー、動かす方を避けましょうかね。6、3、 そうすると、えー、326419というのは、えー、入力されたものが PRA で出力されています。じゃあ RRA なんですけども、えー、N 個ですから、変数アウを押して、アウを0から N のところまで増やしながら、えー、今何番目の入力かというのが分かった方がいいですよね。1番目、2番目とか。そこで、えー、0から始まるより1から始まる方がいいと思ったので、i たす1を、えー、プリントフで出力させて、プロンプトにして、それから、 ここは何でしょう ?A の i だけ先の要素の場所に読み込む。これはですね、and AI と書いても同じなんですよね。どういうことかというと、メモリーの中に、ここから先が A だときますね。そうすると、A の0っていうのはここになる。A の1、e、っていうのはここになる。 だから、これに、アンドをつければアドレスが取れるんですけども、逆にですよ。a たす0って書いた場合、この、この a たす0って書いた場合、それは、a っていうポイントは、この番地のちょうどその場所、このアドレスです。また、a たす1って書いた場合、a から要素1個分先のこのアドレスです。ですから、このポインター演算でアドレスを計算するのと、これの前にアンドをつけるのは同じ意味なんですね。 なので、アンド AI でも OK でしょそれをスキャンエフに渡してその場所に読み込むというのをやればいいだけです。これだけですね。で、PRA はたく同じと。ということになります。では、演習になんですけども、今の有力の例題も動かしてください。で、OK だったら、 え、今度は次のようなものを作る。A はですね、最初に5とか3とか個数を入力して、それからだけ入力する代わりに、順番に数値を入力していって、最後に0を入れると終わり。入力した個数は、その関数の戻りとして返す。そういう RIRAZ。それを書いてください。ただこのリムっていうのを渡すんですけどそれは、例えば、さっきは何個読み込むか分かってなかったんだよね。 えー、ただ、私特に5個とか言ってけども、今度はいくつ入力が来るかはユーザーが決めるので、最大個数100なら100ってのはここに渡さないといけません。渡さないと、配列を用意した、ここまでしか使っちゃいけないはずなのに先まで書いてしまうと、他のものを壊しますから、からそれがないように、えー、最大個数も渡して、それでこの配列円の中に順番に値を読み込んでいく。0が来たら割例えば、 えー、1番目は21、2番目は3す。次に0を渡したら21と31が入って、2つ入力したので2が返される。えー、そういう風うになるんですね。B はですね、今の A の方法だと0は入れられないですね。えー、それは困るので、終わりの指針になる数をパラメータで渡す。int rraz2。これは、リミットと配トとエンドバル。例えば、マイナス -1 をエンドバルにすると、 マイナス1を渡したらば終わりになるようにするんですね。この場合は0を入れることもできるわけです。C はですね、RRA も RRAZ も RRAZ2 も全部整数用でしたけど、実数版をっ て, てください。その他、自分があったらいいと思う入力関数、ポイントアドレスを使った入力関数、面白い関数。これは自由課題。それをやってみていただく。